皆様、はじめましてこの神社を管理しております葛城五用と申します久世くんは久しぶりですねはじめまして二葉ですよ四隅と言います今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします五用さんお久しぶりです七菜子ちゃんは元気にしていますかええ元気にしていますよあとで連れてきましょう お忙しい中、突然の訪問にお時間を割いていただいてありがとうございます。い, いえ い, いえ、神社の言い伝えについて聞きに来られたのでしょう。神社の伝承を若い世代に伝えていくのも私の仕事です。何でもお聞きください。ありがとうございます、御用さん。ああ、でもすみません。もうすぐ一夜が来ると思うので、来てから一緒に聞かせてもらって構いませんか。もちろん構いませんよ。 妻に入れさせますお茶でも飲みながら待ちましょうかありがとうございますメールですあ一夜からメールだもう着くってえどうしたえー、っとみゆみも来ることになったみたいえみゆみちゃん一夜君のことを認識できないんじゃわかんないあ多分だけど定期券を拾ってくれた学級委員長として認識したとか あー通行人でも落とし物拾ってくれたらお礼を言う時くらいその人を見るかなるほどみゆみちゃんも来られるのですね五葉さん実は今日はみゆみのことで神社の伝書について聞きに来たんですそうですかすみません遅くなりました一夜君 みゆみちゃんこんにちはごようさんお久しぶりですあねえふたばちゃんどういうことなのこれみゆみ今あんたどこまで把握してるえっと一ノ瀬君の名前と顔を覚えられないほんの十数秒意識を話した瞬間に顔と名前が記憶から消えてくのなるほどだからそれ 手に自分でメモを書いたのねうんこれは一体何が起きてるのなあミユミガキの時に俺らでこの神社に来たことは覚えてるよな。だナナコちゃんを引き取ってもらった時よねあの時何人できたか覚えてるかえ三人でしょじゃあその三人目は誰だ 俺とお前とあと一人は誰だったえあれ<笑>誰だっけあれ<笑>なんで<笑>まさかああそのまさかだ 一瀬君なのね確かにうちの伝承に関わることですね妻を呼んでいきましょう彼女ならきっと答えてくれますよ<笑>あナななこちゃんこの子を助けたのはみゆみだよな の時、神様にお祈りして助けてもらった今の私はそっか私に何かが起こったんだそれで一ノ瀬君が私を助けてくれた、うん、私は 助けてもらう前は一ノ瀬君のことをなんて呼んでたの一夜多分この質問ももう何回もしてるよね<笑>ごめんなさい一夜君あの手をつないでてもらっていいまた 私の意識から離れてしまわないようにああもちろんだありがとう待たせたねこんにちは妻の カツラギユナです。ああなたは、ミユミちゃんイチア